直線いやー、ね、こうちょっとこ漏れ日がこぼれながら、ですねこの朝の新鮮な空気の中をです、ね、クロスカブとともに走れるというのはですね本当に幸せですね、どうですか、CW リコルみたいなさ<笑>、はあ 始まりまりした長野市内のですね、快活クラブに宿泊いたしまして、そしてですね、これから向かうのは、戸隠神社ですね。なんでこんな道案内するんだ、これ、なんで、なんでこんな道案内する、でもいいのか、戸隠堂っていうのにね、入っていくんですよね。 グーグルマーク見てると戸隠指道バードラインってなってるんですけど戸隠指道とバードラインっていうのは違うのかなちょうどね通勤・通学時間帯にかかっておりますね8 時, 8時10分ぐらいに出発しております7時に、ね、出発する予定でしたけども<笑> 7時20分に起きましたね<笑> なんかすげえ道行くな、これで戸隠神社もですね、やっぱ優勝正しきところですので参拝順番というのが決まってまして決まってましたというかまあ推奨されてましてこれはね、伊勢神宮もねやっぱ参拝する順位が決まっていますよね。 それと同じように、ですね、戸隠も参拝順番っていうのがね、ま優、あ、勝正しいやり方があるわけですよ、そしてですね、その一番最初に行く場所っていうのが、一ノ鳥園地っていうですね、なんか今、何もないみたいなんですけど、なんかまあ、ここに行ってから行くといいみたいなところなんですよ。ちょっとよく分かんないっす、<笑>いろいろ見ましたけど、あ、なるほどなっていうことは書いてあったんで。 まあ、知りたい方は、ちょっと調べてみていただけるとね、ググっていただけると、全部情報が出てくるので、でもなぜだか、YouTube で予習しようと思って見たら、ですねみんなね、逆パターンで回ってる動画ばっかなんですよね、要するに奥舎から行って、順位的に、順番的に行くと、最初に行く方を最後に見るみたいな感じの動画がめちゃめちゃ多くて。 こういうういのっっててね僕ねね僕大事だだと思うんですよ、ね、だって最初にゴールに行っちゃってるようなもんじゃないですかだから、やっぱり 最, 最初は行くところっていうのがあってで最終的にここに行くみたいなやっぱそうするとこう縁があると僕は思っているので順番っていうのはね参拝順番っていうのはすごく大事じゃないかなというふうに思うので順番通りね進んでいきたいと思いますでその前にね走るのがですね戸隠導 っていうところなんですね。で都格子道ってずっとたどっていくと途中からバードラインっていう風にね名前が変わります。いや天気良くて最高だわこれ。お、さすがの長野リンゴ店がありますね。あもう結構高いところから来てるぞ。おお、<笑>ごめんちょっと見えないでしょ。こう長野市街が一望できる。 ちょっとね、木々が、に隠されてね、見えないですけどね。長野市街がね、一望できる場所でしたね。さあ、入ってきましたね。戸隠城です。七番狩りって書いてありますね。 こーなー勾配ですよガソリン入れてきてよかったちょっと不安だもんねこういうところねうお道悪い<笑>道悪いよこれ まさかのロー、<笑>まさかのローに入れました今。うわ狭いし、すげえ交通量意外と多いのね。なかなかなかなかです。<笑> なんだろうね、このアーケード的な感じのものがまた一足来ましたよ<笑>前の径が押せってもあるんだけど一足を利用しないと登れないっていうねこれなかなか多分車だとなかなかなんじゃないかなこれ いやーワクワクするこれが七曲がりか地図もすごいもんね国役なんだもんね地図もね 着場なんてあるんだね。こんなところ冬来たくないね。あ、そうか、雪よけのために上があるのか、そういうことか。こんなとこ絶対登れないもんね。雪降っちゃったらね。そういうこと。 やばい、2足ギリギリだなこれおお大変だなこれコンクリート打ってんの崩れたんだねこれ。 右方向。うわ、さらにさらに来ますよこれ。こっからがバードラインなのかな。ここからがバードラインっぽいですね。地図を見てもこっちですねバードライン。お、なんかでかい道出てたぞ。 うわすげえよなかなかの勾配だよこれ目いっぱいだもんね 三 足, はらない三足ギリだなぁ譲るか面倒くせえから面倒くせえやたら、どんどん譲りますよ はははっ景色良くなってきたよなんでバードラインっていうんだろうな略して鳥の道鳥がチュンチュンしてんのかなあらこれもリンゴ園だえーりんまだ買えないのもう買えるよねリンゴねああ微妙に紅葉が始まってるよ えー、気持ちいいぞこれは。 なんかね峠とかは、ね、垂れ流しで動画見たいっていう方は結構多くてここも垂れ流し行くかなうわて縦溝たてみぞたてみぞ怖えたてみぞ。な怖えんだよ縦溝みぞかねよ 別に滑ってるわけじゃないんだけどね滑ってる感じがするんだないやー標高高くなってきたよ寒くなってきたさあどんどん登っていきますよ あ、これセンターラインなのね。ごめん。<笑>ごめん、今普通に2車線かと思ってたらセンターラインだった。 エンタサイクルとかもあるんだ。えー、えー、これなんだ。乗馬クラブ。出ました。動物注意の看板でございます。この前ね、奥多摩周遊道路 で, ですね。S. V. 六百五十をですね。レビューしているときにですね。イノシシが横切りました。<笑><笑> いろんなね、動物にで食わしてますけどね、イノシシは初めてでしたね。アナグマもいたんだよな、アナグマ可愛かったな、まるまるしてて。あ、これが何、これが。台座。こうし池、台座こうし池。ちょっと止まろう。これめっちゃ気持ちいいよ、これ。鴨ちゃんが泳いでて。 本当だ浮島があって、綺麗だなぁ。スワンちゃんが乗れるんだね。<笑>乗らないけどね。いやー、これはすげえいいロケーションだね。向こうの方は護岸になってるけど。へ鏡池っていうのもあるんだよなさあ、行きましょう。台座奉仕池を過ぎてですね。言いづらいよね。台座奉仕池。 そして次が最初にです、ね、立ち寄るといいと言われております、市の宮鳥居園地あと2キロ、飯綱高原というんですね、飯綱高原ね。 温泉があるのなるほど戸隠温泉っていうのかねいやー一気になんか。 冷たたくなったね。この辺からえっ、ー、ゴルフ場あのこんなところにすごいねこれうわ寒い。一気に下がったね何かなんだろうここ長野カントリークラブあたりから一気に気温が下がりますさあ到着いたしますよ一ノ鳥居園地 えー、っと、ここがえー、登山駐車場になってるよ<笑>どういうことあそこに地図があんなあ書いてある一ノ鳥園地って一ノ鳥園地現在地ああずま屋とかある なるほど。そういうことね。へー。ってことは、この奥から、遊歩道みたいのがあるね。このトイレどこだトイレと事務所の間からこの裏にあんのか。道なんかないよ。 道なんかないよ<笑>道なんか道なんかないね道なんかないけどまあとりあえず一ノ鳥園地来たということで<笑>そうねそういうことね えー、一ノ鳥園地来ました。<笑>これでいいの。<笑>参拝順番、これでいいんでしょうか。とりあえず、ま来ました。一ノ鳥園地。で、ここからですね。最初の参拝するですね。神社ですね。奉公者というところですね。奉公者。 そちらまで5キロまさかこんな立派なねゴルフ場があるとも思わなかったし、1の鳥園地、えー、ちょっとよく分からなかったです。<笑>まあ、ね、言われがあるんですよ、ここから参拝した方がいいっていうね、参拝っていうかね、ここに行った方がいいっていう言われがあるんですよ。 それはちょっとあの調べてください、<笑>今日ねあの西館ね、埼玉まで帰らなきゃいけないですから、一般道で、あんま時間もないんだわ、昼ぐらいにはね、あの参拝終わりたいんだな、今、何時、8時40分、9時からだとして、10、10、12、3時間でしょ、多分無理だな、<笑> 1時ぐらいになっちゃうな。 あーこの辺にも蕎麦屋さんいっぱいあるね別荘地的な感じかもしれないなこれこんなとこに別荘地あったらすげえな。 ね、こぼれ日がこぼれながらですねこの朝の新鮮な空気の中ですねクロスカブとともに走れるというのはですね本当に幸せですね、どうですか、CW リコルみたいな<笑>朝のこぼれ日の中を走っているよ、みたいなね。 野菜直売所なんかあるんだね車だったら買っていっちゃうけどな詰めねんだわなバイクだと。 向かった。もうちょっとね。高校者までね。戸指導が続きますね。バードラインですね。うん、おサンキュー。ありがとう。優しいトラックのドライバー。 みんながね、ああい う, こう優しいトラックドライバーだったらいいよねあこれだ、そば博物館一応帰りここで食べようかなと思っているんですが。 おなんか開けてきたぞああこういうところが美味しそうだななんか別にあんま有名じゃない系のところさああと1キロですよ ね、戸隠神社高校舎 400m あーここにも天津そばがあるわやっぱそば屋さんばっかだねこれねどこ行ってもいいやこれはね帰りにねこう直感でね入りましょう なかな か, のなかなかの勾配でございます 300m 手前うわすげえなこれすごいぞ手筆そば来たここだ駐車場がその先にあるんだよねえーと方向車 P がこっちですね神社方向車 ここですねよよしし来ましたよここにね止めさせてもらいましょうちょうどね走行距離が2 0 0キロになりましたね家を出発した時からのですね よし、行ってみましょう。いや、よく走ってくれるわね、クロスカブちゃん。